はいどうも、太郎ですということでね今ももクロのライブに行ってきて今ライブが終わったんですけどここがね多分撮影とか大丈夫な場所なんですけどまあね今回なんとすごいことが起きましてチケット出てくるんですよチケットがビヨビヨンってなんとねもうレスとかも レ, レ, レ, レ, レ, レ, レ, レ, レスとかもめちゃくちゃもらってまあこういうね ポーズとかすするんすよこういうポーズとか手振ったりとかするんすけどもう全員にねこういうポーズとかこういうポーズとかしてたらもうかなこちゃんから投げキッスレニちゃんからはこれえっ、ー、とあーりんからはちゃんとこれもやってくれたんですよこれしかやってないのに<笑>うわ好き なった り, なりま し, たしかも友達とかも出、ね、て、まあ、後々ね、手取りの紹介とかは家帰ってからしようかな、ちょっとね、今、テンションが上がったまま動画を撮るっていうのを決めてたんで、このままね、動画回してるんですけど、家に着いたらね、もうちょい細かくね、ちょっと上がりきって気持ちを抑えて、ね、撮したいと思います。はい、ということで、えー、埼玉スーパーアリーナから太郎でした。まままたお家でで、会いい、いしょう、うババイバイ太郎あげあげはい、ということこ、まあね<笑> えー、桃色クリスマス』から、ね、今日で12日ほど『桃色クリスマス』から今日12日ほど経ってしまったんですけど、まあ、とりあえず着替えてみて、うん、あこの T シャツ送ってくれた方ありがとうございますということでね、まあ、12日ほど経ってしまったんですけどちょっとね軽くレポをしたいと思います行った日が12月24日でまあ前から2列目でもうこんくらいの距離で。 あの本当にステージと近いわけじゃなかったんですけど一番右端だったんでこのあトロッコトロッコに乗ってくるんですけどトロッコに乗ってくるときにもう 3m くらい距離でこうなってましたあかわいかったということでちょっとねあった 桃, その桃色クリスマスでのレポートしたいと思いますセットリストはまあねなんか 以前お会いしたことのあるそのビートボクサーの方が、そのステージ上で一緒にやってたのもすごい<笑>、なんであるってなったし、しかもめっちゃ目合って手振ってくれたし<笑>、まあちょっとね、重くりのその思い出、まあ今までの中で一番いい思い出でしたね<笑>。はい。まあね、去年も一緒に行った大学の後輩と行ったんですけど、まあそいつは25日は、 彼氏と過ごしてしてたらいんで自分とその大学の後輩こう横並んでたんですけど前 か, 前から2列目で並んでたんですけどこっち側にはちょっと太めなおじさん結構お金持ちそうなおじさんでこっち側にはもっと太めなおじさんがいてこう太め太めに挟まれてたんですよでステージ僕から見てあっち側だったんであっち側向かなきゃいけないんですけど太めのおっちゃんがこう太いんでこなかなか見えにくくて。 まあ、いろんな演奏タイムとかが入ったりすると、まあ、そのみんな、椅子に座って、まあ、ライブ中とかはみんな立ってこういう感じなんですけど演奏タイムとかが始まると一旦みんなで立って席に座って、まあ、水飲んだり飲み物飲んだりするんですけどその時にそのこうめっちゃ興奮してて「そのあーりんがこれやってくれた」とかで興奮してて「やばいやばいやばい」って友達と言いながら座って水飲もうと思ったんですよ。 水飲み終わって、やばかったよねってって見たら、俺が飲んでたみ、俺が飲んだ水、いろはすやったんやけど、全く関係ない水持ってて、えや<笑>隣のおっちゃんもなんか水を探してる感じないよ。あれ俺の水みたいな。<笑>終わったと思って、キュッキュッと閉めて、ちょっと、やっちまったなって思ってたら、 い や, いや俺、隣のお茶の水飲んじゃったっつったら「それ私の水」って言われて あ, あなんとか免れたってことでしたね<笑>はいあのももクロももクリは私はね今までで一番良かったですね個人的にまあ、まだね全然そんな詳しくない新規もののフなんですけどまあ、ちょっとずつもっと応援できてたら応援しに行けたらなって思いますはい フィッシャーズを。ええー、桃色紅白になすなら、太郎も出してね<笑>。じゃ、桃う、黒の嫁さお願いします。バイバイ。